点灯続出のフィギュアイ第陸、元女王が標高1800メートル高地開催に行き、質の低さは明らか。ポリーナ・エドモンズさんが提言、高地での大会は止めるべき。フィギュアスケートのイ第陸選手権は12日日本時間13日、米コローラド州コローラドスプリングズで最終日が行われた。標高1800メートルでの開催。 アイスダンスなどで転倒者が続出したが、米元女王はコーチでの大会にアスリートにとって危険、と疑問を呈している。大会中、アイスダンスリズムダンスではホリー・ハリス、オーストラリア、ヤマイケル・パーソンズ、米国、ら転倒者が続出。カナダイこト・村元最中、高橋大輔組でも演技終盤のステップで村元が転倒した。 フリーダンスでは高橋がバランスを崩し、演技後には肩で息をする様子も。ペアで優勝した三浦里来、木原龍一組も、フリーの演技後に両者とも膝から氷に崩れ落ち懸命に呼吸を整えていた。ツイッター上では、カナダのスポーツジャーナリスト、ベバリン・スミス氏が、一つの大会でアイスダンサーがこれほど多く転倒するのは今まで見たことがない、と注目。 米名物記者ジャッキー・ウォン氏も全体的に珍しいほどと散らかったリズムダンスだったとツイートしていたが2015年の同大会女子シングル上ポリーナ・エドモンズさんも反応した。エドモンズさんは自身のポッドキャスト番組ブリーブ・イン・フィギュア・スケーティングでコーチで開催された今大会を振り返り 標高の高さによる全体的な質の低さは明らかだったと指摘し、私自身経験した中で最も標高の高かった標高約9000フィート約2700メートルのメキシコシティとコローラドスプリングスでの大会に出場したことがことがある。正直に言って、大会を開催するには不条理を、と語った。 2014年ソチ五輪に米国代表としても出場した実績を持つエドモンズさんは、プログラムを完走して、ジャンプを気候利できるかもしれないけど、低地で疲労できる質を見せられない。このようなコーチでの大会は止めるべき、と提言。それにアスリートにとって危険でもある。フリーの演技後に膝をついて倒れ込む選手たちを見るのは、視聴者にとって心地よくない。 と悪影響を心配していた。ザ・アンサー編集部。呼吸が苦しそうだったり意識朦朧とした選手、立ち上がれない選手が数名いて、もう救急車案件だと思いました。危険した選手もいましたよね。陸流ペアの最後のリフトはヒヤッとしたし終わってから崩れ落ちた時はどれほどきつかったんだろうと。高橋大輔さんも本当に顔色が悪かったです。 高山病って命に関わるし、ことにペアやアイスダンスは大事故につながる可能性もあるので、これからは考えてほしいです。標高1800メートルはアスリートがコーチトレーニングをするレベル。酸素が8割くらいしかありません。普通の大会でもフリーの演技後に肩で息をしているのを見るでしょう。演技中に息が苦しくなるのも当然です。 空気が薄いことで高記録が出る競技もありますが、フィギュアスケートの大会には不向きだと思います。